どうも、皆さん、こんにちは。こん、この度、YouTuber、なにわのヒュムロックさんとご縁がありまして、ヒュムロックさんのチャンネルである、探偵員として活動させていただけるようになりました。名前は、ツナマヨと申します。よろしくお願いします。お題は、オカルトジャーニーっていう名前を付けました。オカルトを使っていろんな題を、まあ、旅していく感じで付けてみました。今回のお題だったんですけれども、前日、高設定っぽい挙動台、 全然回ってない台は次の日も吸い置くんじゃないかという適当なカルトなんですけれどもねそれの検証していきたいと思いますよろしくお願いいたします はい実践終了ですまあ結果としてはね本当どドンチャン2でプラスだった分えー、っと200枚ですか203枚プラスになったんで良かったですね今日は。朝一狙い台だったドンチャン2に座ることができたんですけれどもまあ立ち上がり良かったんでこのまま。 伸びてくれれるかなと思ったんですけれどもちょっと構成っぽい挙動がなかなかまあ店内状況も悪かったっていうのもあるんですけれどもそれで隣にあったマッピーだったんですけれどもそれが朝一立ち上がりが早くてもうどんどん右が肩上がりに出ていくんですね前の方が辞めていったのでまあこのままドンジャンツ打 つ, ーつーんだったらマッピーの方が確率的には のかなと思って移動してみたんですけれどもはいえーとまあ前者の人が人間設定録 だ, だったんですかね国宝級ですよねだったんでちょっと僕が下手だったのか出せなかったのでまあプラスのうちに終わっとこうと思ってはい動画の尺も短くなってしまったんですけれどもやめてまあ帰宅したって感じですね 昨日その第の挙動を見て高設定だと思っていたんですけれどもまあもしかしたら高設定じゃなくまた人間国宝の人間設定6の人が座っていたかもしれないですねまあうんね今日のオカルトの立ち回りは大成功でした<笑>ありがとうございますまた 動画上げていくんでよろしくお願いしますねあとメインの方のなりわのムロックさんの応援もよろしくお願いいたしますとそれではありがとうございましたまた違う動画で会いましょうアリベベデルチ最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー、いいねチャンネル登録よろしくお願いいたします